いろんなことやりつつね、はい、本当。あお、な関係値はリセットされてましたか？これなんなんですか？関係値リセットって。あ、リセット<笑>なんかさ、そらちゃん仲良くなってもさ、うんうん、次会うと関係値戻っちゃってゼロに戻ってる時があるのよ。<笑>でもちょっと。 うん。ちょっとずつそのリセットされる値が減ってきてる、うん、<笑>おね、このまあ、みえろこちゃんで、うんまあ、結構定期的に二週間に一回くらいはこうなんだかんだ会うようなスパンでねお会いしてるので、うん、徐々に大丈夫ですかねで<笑><笑>はさ、い、感じないあ感じますよえー、嘘だじゃん嘘だって私本当ちゃんには<笑>なんていうのかな<笑>私だけじゃなかった嘘だっ 本当にここまでガっツリ受け合いしたのは今回が初めてだと思うんですけどもあの別作品ですれ違いの時に私すごくやっぱ嬉しくて「おはようございます」っていうと「おはようございます」<笑>あのすごいスマート な, 人だなーあの嫌みじゃなくてでもすごくスマートな感じで「ああまだまだそんな感じじゃないやん」 ち, ょっとちゃんとしようみたいな。<笑>ついついもうなん、ね、別現場っていうのがなんかダメみたいで、他に別の知らない人がいるとその知らない人とのテンション感で接しちゃうみたいな。なんかできなくて う, うまく。<笑>楓なんて呼ばれてんの？<笑>え本田ちゃん？本田ちゃん？本田ちゃんか。んんそっか。帰れ。誰で呼んでいただいても。ね花屋敷まで行ったのに。え確かに。本田ちゃんか。か<笑>あゆみさんは楓って呼んでくださってますね。 じゃあ楓 ち, ち, <笑>ちゃんって呼ぶね楓ちゃんって呼ぶね呼んでみた嬉しいですあこのやりとりあれば呼べるまあ最終回ですけどね<笑> <笑>終わりますけどね。放送も終わりましたし、仲<笑>間、はい、もなんなら取り終わってますし全部取り終わりましたけど、ね、次会えるのは確か<笑>確かに逆に次いつんだろうみたいな。わ、ね、<笑>かんないですけど、三ケチを互いリセットせずに<笑>次に集まれるた ま, まってるようにですね。<笑>ね<笑>頑張ってください。<笑>応援されちゃったエールを。仲<笑>間た<笑>れちった、<笑>お疲れ様でした。頑張ります<笑>せっかくな、ね、仲良くなってもらったし。<笑>うん 今後もまたいろいろとよろしくお願いしますここちら他人行儀だわ<笑>よろしくねああ、いやーいよろしく、ね、じゃ一回飲みに行って頼むからちょっと歩いなんで全部お酒ないとダメなの<笑>お酒お酒だ<笑>お酒に頼るのやめなさいってその年で<笑>いやちょっと正論すぎて何も言な<笑>でも行きたい<笑><笑>行きたいそうだねそれをい つ, かいつか行きましょう次に行きましょ う, しょうはい というわけで皆さんもねたくさんメールとか応援ありがとうございまし た, ましたお届けしたのは四谷美子役天宮空とゆりかわ花役本土かれとにぐれどゆりあ役桜彩音でしたバイバー イ, バ イ, バーイ